ねえ最近私出番少なくないしにかけてるっすからなんかセリフが欲しいじゃあ私この戦いが終わったら告白するんだとかそれいいかもめっちゃ死亡フラグっす時間